はい、おはようございます。ラスカラでございます。僕ね、今までこう、飲食店さんを皆さんにね、知ってもらって、食べに行ってもらえたら嬉しいなと思って、動画を通してね、紹介をしていたんですけれども、全然やってないジャンルがあるなと。それがね、飲み屋さんでございます。 まあ今ね、こんなご時世なんで、なかなかね、飲みに行くのも難しいですし、やっぱり今、飲食業界でも、飲み屋さんとかがね、一番売り上げがね、落ちてるところが多いみたいでして、こういうところをね、紹介せずに、どうすんだと。で、僕は今ね、言っちゃうけど、川崎ってところに住んでおりまして、このね、町や、 かななり飲み屋街んですよ結構ねいいお店がいっぱいあって僕もね、まあ、こうなる前は普段からね飲み歩いてたりはしてたんですけれども皆さんにね僕が住んでいるこの川崎という町のいいお店を紹介できればと思いますただ普段とは違ってお店を決めてね行くわけではなくて川崎の町を練り歩いて気になったお店に突入していきますということで早速本編の方へどうぞはいということでただいまね 川崎駅付近に到着いたしましたいや、ね、まだちょっと飲みやささはないんですけどこの先がねもうめちゃめちゃいっぱいあるんですよいいところがね、まあ、今回はね、まあ、知ってるお店というよりかはちょろっと歩いてみてこのお店入りたいなっていうお店があり次第ね撮影交渉に入ろうかと思っておりますちょっとこれ見えるかなこんな感じ最高じゃない <笑>すげえ飲みやがいって感じちなみに、まあ、ちょっとねお店のご迷惑ならないように早めの時間と思いましてえー、ただいま、えー、17時過ぎでございます居酒屋さんのオープンだねはいということで今ねちょっと雨がえぐくてびしょびしょになっちゃって<笑>ただね、まあ、その中でも気になるお店をねちょっと一軒発見したので、まあ、あの動画撮影交渉も含めてお店の方に行っていきたいと思います じゃあ、お聞きしたいんですけど、あの自分の食べてるところとかって、動画みたいの撮ったりしても大丈夫ですか あ, あ、大丈夫ですか、ね、買わないですなないい、いはちょっととご迷惑こ はい、ということで撮影 OK いただきましたので早速ねお店に到着いたしました今回お邪魔したのはこちら酒道場陣屋さんでございますメニュー見るとね結構お肉系とか、まあ、ホルモンとかが推しっぽいですねじゃあすいませんはい、はい、ま一、あ、発目の注文をえました料理車で待ちましょう<音楽>ということで今ね生が到着いたしましたので早速乾杯と。 <音声>こちらの枝豆とおしですね来まいただきますはいということでまず1品目がお通しのきゅうりと枝豆ですね個人的にはおつまみに枝豆がもう大好きでしてお店にあったらまず確実に頼む打率10割のおつまみですね ビール枝豆ビールとこれ繰り返してるとねもうやめ時が分からなくてどちらもねすぐなくなっちゃうんですよ、うん、<笑>はいは い, は い, よ は, いはい、はいう、はい、ことでこれ牛ホルモン到着いたしましためっちゃうまそうということで2品目の牛ホルモン味噌炒めが到着でございますいやーねこのペッ パンの重々加減最高ですよね味は結構濃いめの味付けになっていてつまみにはちょうどいい噛むごとにホルモンのうまみや野菜の甘みがね口の中にジュワーって広がるんですよビールが何杯やっても足りないぐらい最高の当てでございます すはません。ざいますはいということで早々と2杯目に突入いたしましたお肉は主体で濃いめの味付けが多いのでこれはねお酒進んじゃうんですよねうまいのはいいけどちょっとね酔いすぎに注意ですねうんい、うん 本来ね一番最初に食べるお年だと思うんですけどやっぱり料理が濃いものが多いんで途中にねこうやってさっぱりしたものを挟んだ方が僕は好きなんで途中からね参加させていただきました焼き鳥が到着いたしましたこれおまかせの10本串でございます こちらのメニューは70円で提供されている焼き鳥の中からお任せで10本持っていただけるんですけれども、誰か塩かを選べて今回は塩をチョイスいたしました。正直ね、あのー、ちょっと酔っ払って言うから、もうね、何の串食べてるかよくわかっておりません。<笑>ただ、すべて焼きたてなので、めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃ柔らかいです。 1人だったらこれでお腹いっぱいですし複数人でもね、まあ、取り分けたりとかしてすごくねお得なメニューですのでぜひ伺った際には食べてみてください<笑>ビールを飲み終えた<笑>ここで新メニューの到着でございますあはい。 はい、ということで今ね夕ハラミのたたきとこちらハムカツがポーチ到着いたしました。めっちゃうまそう。ハラミはねなかなかいい感じのレアでございます。でこのねタレにつけていただきます、うん。メニュー表にはこちらのハラミは当店名物と書いてあるんですけどこのレア感がね酒にめちゃめちゃ合います。うまい。 あんまハ ム, カツもハムカツがねなかなか極厚うまっ、うん、<音声>からしつきで。 ハムカツも分厚くてジューシーでめちゃくちゃ酒に合いますやっぱりこういった揚げ物は熱々のままビールでねこうグッと流し込むのが一番最高にうまいですよねもちろんおしゃれな料理もうまいんですけどこういったねシンプルかつ脂っこくて味の濃いつまみがね最高ですよね 自分で言うのもねあれなんですけど僕自身ね結構酔っ払ってもあんま顔に入れないんですよでも結構酔ってるからで、ね、もうだいぶ打ってるよ<笑>楽しいこの撮影 まあ今はね、こういう時期なんでできる限り早くお店を体験しようと思っていてだいたいね20分ぐらいでもう3倍弱ぐらい飲んでるんですけどオーバーペースすぎてまあまあほろ酔いになってきました普段の撮影であればこういうことってまずないのでいやね今日の撮影めちゃめちゃ楽しい<笑>今こちらのニンニク揚げ到着いたしました 美味そう。いい香りするな。美、う、味、ん、いね。今ね、こちらのスルメイカの肝絵到着いたしました。これがね、スルメイカの肝絵でございます。あんまっ。今ね、あのジンギさんの一番人気のメニューみたいなんですけど。 もつ煮込みを到着いたしましたあうまっうわ こちらの牛もつ煮込みは陣屋さんでもねナンバーワンに人気のメニューみたいでして若干ねホルモンの臭みもまだ残っていたり柔らかさもね結構コリコリ食感が残っているタイプなので好き嫌いは分かれるメニューだと思うんですけどこれ酒好きにには絶対にたままらないいだと思いますやっぱり酒飲む時には食材の癖がね少し残ってるぐらいが一番美味い<笑> いやーでもね酔いも回ってきて1人のみなんでねあんま深酒せずに次はねもう試食をいきたいと思いますはいということで1位目のね締めとして頼んだ炭水化物が届きましたこちらがね令和のナポリタン650円なのよ安くないお好みでねタバスコとチーズをいただいたんでかけていきましょう めっちゃいい匂いするんだけどうまそう、うん、いただきますやっぱり飲みのしめの炭水化物最高ですね こちらのメニューは見た目通りミートソースとしては少しね水分が少ないんですけれども唐辛子と等の辛み成分が入っていてミートソースとペペロンチーノのハイブリッドのようなお酒を飲む時用にしっかりとブラッシュアップされたパスタ料理です、うんうん、ということでラストの注文した商品焼きおにぎり到着いたしました<笑> 熱いぜ熱いなこれ、うん、焼きおにぎりとしてはかなりね味は薄めではあると思うんですけどかつお節のね風味が効いててこれ締めに、ね、超いい ラストの焼きおにぎりはやっぱりうまいですね正直酔っ払ってないと全然食べられないぐらい熱々<笑>その分味は薄めでも醤油とかつお節の香りがすごく立っているので濃いおつまみ類の後にぴったり皆様もぜひお腹に余裕があればご飯類で締めてみてください ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。今回は、お肉から主食にお酒と、何でも美味しい酒道場人や中店店さんにお邪魔いたしました。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、じゃあね。